こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、シンコペーションブックコンピング読みやったでしょう。こう実際に使うじゃないですかで今日やりたいのは、この長い音符をハイハットでやるんですよで僕はコンピングやってるときにちょっとここのサウンドをモダンにしたい要は、スニアとバスドラってすごくこうストレートな こう答え方なのでバスドラの代わりにハイハットにすごいモダンなな響きになります<音楽>なんか細かい感じがするでしょハイハートでやるとね。なんか えー、まあこれはもともとトニーがよくやってるなって僕は思ってたんですけどロイ・ヘインズさんのクリニックの時に大阪さんが行ったらこのハイハットとの組み合わせは俺がやったんだとトニーはそれを見て俺のライブを見に来て真似してたんだっていうふうに言ってたそうですねえっ、ー、とロイ・ヘインズさんってお金がなくてバスドラを買えなかったとだからドラムセットを持ってそのバスドラなしでスネアとハイハットでやったからスネアとハイハットの組み合わせをめちゃくちゃたくさん練習したって言っ て, てその発想がすごいですよね そのバストロを持っていかないっていうふうに日本人っていかないじゃないですかバストロなしでやろうってう発想普通ならないじゃないですか揃えようってなんか何とかして人に借りたりして揃えようと思うじゃないですかそこがすごいなと思うんですけどまあそれはいいとしても僕がコピーする限りはポール・モチアンがかなり初期段階でエバンストやり始めた頃とかでもよくやってますねあのなのでロイン・ヘイズトニー・ウィリアムスあたりがやってるスタウンド感みたいな感じなんですけど。 なので、えー、とこれをシンコペーションブックのタタンタタンタンでやるとスニアの音要は短い8分音波スニアでそれ以上の音はハイハットでやるっていう流れなんですね。なので、えーまあ、前回と同じ必ず AAB, AAB を意識して4段ずつやってみましょうね。 ワンコラスここを こ, のこの形で行こうとか AA の部分だけこの形で行こうっていう感じで僕は演奏したりしますからそういうふうに考えると組み立てやすいまあ一応一つのなんか持ち札みたいになるのでえ練習していただけたらと思いますえなのでえここにちょっと踏み方書いてみましたので 1, 番1段から4段までの流れをえーソーハットで前回と同じくやってみたいと思いますね。ややり方としてててはは小小節節レガーとやっこここかからら書いてあるのは5小節目からこれ にあって最後のここにはフィルインを入れてクラッシュにして次の段に進むっていう形ですね、えー、バスドラでやってる組み合わせですね多分ここに出てると思うんですけどそこの、えー、やり方を、えー、見てもらって、えー、それの次の段階だと思ってくださいそれでは、えー、やってみます Bye. <laughs> Thank you. いった感じで、えー、僕はこれややっっぱりやってってですねこの下書き出してみましたけどここにねこうやって書き出してみましたけどこっち見てるとねなんかわかんなくなるねやっぱりこういうふうに叩いてるよっていうことだけどこっちで読まないとメロディーを、まあ、よこっちで読み替えれるようにしていくってことですね。ままあ、最初のうちは僕は僕全部書き出しましたでハイハットで最初の4小節のところのハイハット24はどっちでもいいです、えー、と踏まなくてもいいしただまあ普通踏んでて触れずに切り替えるから。 ギリギリまで踏んでてハイハットにこのフレーズの方に寄っていくって形にしてもらえばいいかなと思いますこの資料とかですねこの音源この音源の方もダウンロードできるようにしてますのでメルマガか LINE の方登録お願いします本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました